キンプリメンバーのシンデレラガール2023への思いが毎日一人ずつ紹介されるツイッター企画が完結。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。近く、この曲のキラキラに負けないためにはこれくらいしていないと本当を負けちゃうキング、リンチェプリンスヒーローのヨーヨー。 キングプリンスへの公式ツイッターにて展開されていたメンバー5人がシンデレラガール2023の MV について語ったコメントが毎日一人ずつ紹介されるシリーズが24日に公開された平野の使用分の投稿をもって完結した。平野はこの曲のキラキラに負けないためにはこれくらいしていないと本当負けちゃう。とコメント。他のメンバーも 変わっているところも変わっていないところも一秒一秒止めてみてほしい高橋海人、米印、こうははしご高が正式表記僕たちが成長したからこそ会うより華やかで孔びやかな世界観になっています長瀬連ん数年ですけど大人になった自分たちの姿を改めて見てもらいたい岸優太その人イコールメンバーが5年間で歩んできたものがパフォーマンスに出ている神宮寺優太 と語ってきており、シンデレラガール2023が、まさにグループの成長を象徴する楽曲となったことが伝わってくる。リリース情報2023年4月19日オンセールアルバム、ミスター5・ゴ、ザ・ファーストタイムズ編集部。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。